よろしくお願いします 2018秒。 I、yes! STOP! ハッタイーありがとうございました。